おとうございます。今日図書を2つ持ってきたんでどちらかを選んでもう好きに作ってほしいコーナークリアすさ的には、うん、こっちの方が選択肢が多いんでうんどっちこっちをやろうかなと、まあ逆にこっちの方が選択肢が多いっていうのはまあ枝数が多いんであー い, ろ い, ろいろいろできるんじゃないかなと 構想もこれを使うのか削、うん、っちゃって天神みたいにして、うんうん、半剣のような形にするとかいろいろできるいろいろできるんだよ。あえてやりにくい方を選ぶと、うん、ちょっとやってみようかなさすがどういうい感じにんとこれ見た時に、うん、これが下枝のような感じに。 作れるかなぁとは思ったんですけど、はい、この太いのがまず曲げるのが困難なのでこれを落としたいんですけどただからそうするともうここの動きが、まあ、そのまま直線でこうやってきてしまうのでこれをまた針金かけるのもちょっと面倒くさいっていうか、うん、まあ、手間になるので逆にこれを落としてこの2本で作った方が、まあ、よりちっちゃいやつができるんじゃないかなって。えー、これを落としてしまうと、うん、この太さとこの太さが一緒じゃないですか。だから 強弱が出ないいっていうのとあと逆にこれを落とした場合だとこっからここがまず癖になっちゃうんで、うんまあ、面白くない逆にこれを落とすとこの 返, 返った感じが出てなおかつここで大小ができるじゃないですか幹に太いのと細いのだからそれでいい感じになるんじゃないか。 あとは正面ですけど幹の流れがよく見えそうな場所とあとは立ち上がりのこの部分がへこんでる方がやっぱり幹としての立ち上がりとしてはいいので一回この辺掃除をしてみてよりいい方を正面にしたいかなとそれでも後からでも構想は変えずに同じような作り方ではできるのでまずはちょっと掃除をして正面を決めたいと思います。はい結構あるのかな年が たぶん盛り上がってきてるんだろうな、うん、植え替えがあんまりそこまでおととしぐらいやったのかなここちらの図書は秋元園芸さんで<笑>購入しました、はい、素材がたくさん売ってて楽しかったですはるばる大宮まで一、ね、応、うん、おまけしてもらったんで<笑>宣伝で す, 違ったんですけど なんか根っこがでかいのがちょっと後ろに行き過ぎてる感じがするんですけどこのやっぱり粘りができ始めているのとか、うんまあ、一番迫力がある根がここだしこの曲もよく見えて、まあ、立ち上がりちょっとへこんでるし。 ここれで、ね、これで作ってみて、てみみ修正ししよう。わかりました。うんとこのぐらな、ね、今の時期は、ばあちゃんが買ったんだよ。 じゃあ、いらない枝を、先ほど、このいらない太い枝を、取ったんですけど、うん。枝の中にある細かいちょろちょろしたやつとか、後々下になるであろう枝とか、うんうん。長すぎる枝を、まあ、ちょっと剪定していこうと。まず針金かける際は、まあ、冬の枝を取って、針金をかけた方が、やっぱり。針金をかける本数が減りますよね。お願いします。はい、ちょっともう一回やっていいですか。はい、何を、最初から。最初から。 枝落として先に枝落落ととしてあれが、ね、ガあそれは常識ですから ね, そうですねテロップが入って る, テロップが入るで切る時のポイントですけど、うん、まあ基本的に枝が太るので盆栽の場合はやっぱり3つのとこは切る落とすっていうのがす。 まあ、基本ではありますしあとはやっぱりこういう心拍とかそういうような仲間心拍の仲間じゃないですか、うん、こういうのはやっぱり下に垂れ下がってるのがあるとたらしになく見えるので、うん、そういうのは極 力, 力排除してあげるっていう。はい あとはこうやって自分がえっと針金をかけるわけじゃないですか。ってなると針金をかける本数とかかけにくさを考えるんです最初にこれをこうやって下げた場合にこれがまあもう一つの枝になるわけですけどこれを使うんでもいいんですけどこうやって上げるのに 高さがが同じじところでで い, い枝があるわけなんじゃなんゃすか、うんうん、だただこれをわざわざこうやって上げる必要もなく、うん、ここで落としてしまえば、まあ、高さが一定になると面倒くさいのは落としちゃう枝がない時は別ですけどこんだけ枝が今詰まってるのでそういうのは落としちゃうとあとはビヨンと上に出たやつ、うん、で元にこういう細いのが出てるんだったらこれを針金かけてこうやって伏せるんでもいいですけど落としてしまっても まあ、この枝としては こ, れ、ねね、このあと成立するんじゃないかなこれをわざわざ下に下げるっていうこの労力を考えると対象じゃないかな、うん、ただこれが枝がない時とかはこいつに立て替えないといけないわけなん で,、うん、なんで そ, そういう場合は先の方を切ってこいつを下げるっていう場合になるんですけど、うんまあ、こんだけ。 こいつが出てるんで、はい、まあ心配なないいんじゃないかなあとこの辺にもまだ使えるのはあるだろうしそういうふうにいろいろ最初にもう不要な枝を落としていくっていう感じですから、ね、そうすれば針金、ね、かける本数も減ると減るあとちょっと長いやつ切ってあげたりとかすれば忌み、はい、枝, 枝を取り除いていくって感じそうですねだから上にあ上が、うんうん、ろからきやすいうん 一なので、もうすでに見合っているところがあったら間引いてあげたりとかすればいいんじゃないかな土生もこうやって芽が出てるじゃないですかこれも二目にしていった方がいいんですかこれの方がいいと思うんだけどな2目2目、うんまあ、枝を作るということですよね、うんうん、枝を作るのであれば二目の方が綺麗、まあ、に作れ る,、うん、なるほどただやっぱりこませてあげるっていうのを考えると枝先の葉っぱは別にあってもいいのかもしれないけど、うんうん、ただそうすると、まあ、ごちゃごちゃになっちゃって、はい 風通しも悪くなるだろうしこの辺は適宜落とした方がいいんじゃないかなとは思うんですけどいい、ね、こういう感じでざっとですけど、枝は落せたのかなと、はい、針金かけようねっこい、かっこいいっすね、あんうん、いい感じじゃないですか、ね、隠れてるだけど はい。 全然変わったたねであらかだ何、うん、枝のの感じができたんできき細かいのをかいいいをけていきますおーちょっとあら汚なここギュッてしたんだ。 だから上に立ってのがどうし、ん、よったんですよ。なるほどでもこれ今下げたことでね枝の向きも全部上にこう来てる感じでって こ, とここのこういうところが上向いてる感じ あ, あそうそうそ う, うだからそういう枝を残すんですよああそういうことなんだ、うん、ああじゃあその、ま、上げた時のことを計算に入れて剪定してたとそうそうじゃないとえでもだって効率的な問題ですよ ね, <笑>そうですねさすが やっぱりなるべくこれも同じで沿わしてあげるって言うで今は実質2本しかかかってないけど、うん、これだけタダにできるんでああ本当だだから使えるやつと下のやつを もう見極めて、うんうん、なるべく少ない変数でもできるような前提をしておけばそうそう後が楽なんです。めちゃめちゃ暑いね。中にする？あの暗さはどうですか？コントラスト高すぎるからあんまり見えないんだよね。<笑><笑>天気が良すぎるんで中に移動、はい、しました。 コントトラスですねハですね。あんまりよろしくはないんですけどこの元から来てるやつが支点になるわけなんですよ針金かけて、うん、太いのの支えがあって細いのが効くんですけど、はい、この場合これをかけたいのにここまで来てないんですよ枝があの針金が、はい、っていう場合どうしたらいいかっていうとこれにかけちゃうんですよ、うん、こうやってこれで今そ れ, それはこうやってやると、はいはいはい ここを動かした時にここはグラグラであんまり利いてないんですよだからここにもかけちゃう、うんうん、そうするとこうしてここを動かしてもここがぶれないで す, すいそうそうそうここがぶれちゃうんですそれは太い針金の先っちょ先っちょちょっと足んなかったんですよ今うそういう場合も引っ掛けといた方がいい その枝がグラグララしないんで、うん、クロスするからあんまりよろしくはないんだけど返し枝みたいなやつほうほうほうこれがない方が、まあ、完全に流れてる感じがあるんですけど、うんまあ、模様着っぽくできるのかなとこれがない方がこの幹の面白さは出るんですけど、うんまあ、一応今後のために切るのはいつでもできるので、はい、残してはいただいた方がいいんじゃないかな。うん もうこれで十分ぐらいなんだけどな出てるやつを取ってあげてちょっとむいてますシャリーなに粘点がいい感じになってるからむいてますちょっとですけどね まあ無な物とか持ってきて、これぐらいがいいんじゃないですか。まあちょっと色色鉢ですけど、まあ色的には合うんじゃないか。 さっきはこうだったんだけど、うんまあ、ちょっとこれぐらいにするううでまあ植える時はちょっと鉢はでかいですけどちょっと左流れこれを、うん、だから右っ側にちょっと寄せてあげれば、はい、こっちを下にしたいんでこ っ, ちをにこっちに土をちょっと盛れば必然的にこっちが高くな る, なる僕は左を上にする。 趣味でやってる人とかはタイミング的にはもう1年に1回とかそういうタイミングでやるからどうしても忘れちゃうんですよね。どっち巻きとかそうそうそうここで最終的な角度調整をする。 完成というこの辺の将来枝は好みですよね、うん。これを落としてしまえば流れが強調されるんで、とりあえずは葉っぱはつけといて、今後の好みなんじゃないですかね。うん、でこの辺は裏枝があって一番の。 正しい枝は一番力強くしないといけないんで、うんうん、この数を多くしてなるほどで逆の枝は少なくして、うん、この2個並んでる枝太いこう僕どっちか切らないとあダメだろうと思ったけどうまいこと隠れますね、まあ、本来はもうちょいこれを潰して、うん、よりこの出を見せてあげたいんですけど、うん、今出が見えない状態なんで、はいはい、プラプラということで、うん、いや全然 気にならなくなった。そう、ですね。素材の状態から、盆栽に仕立てると。い、う動画でした。はい、はい、がね、けることを考えながら枝抜きをしてあげて。より少ない本数で、うん、盆栽にするっていうことですね。そうです、ね、いや、もう、この棚は本当に綺麗に。下に枝がないと、棚が強調される、うんです盆栽って感じ。ありがとうございました。